体勢が整いましたスタートしましたセカンドテーブルが後方からの競馬になります フダッシュは10番アクティブミノルが押しています楽に内から4番シュージが並んでいきますシュージかわして先頭アクティブミノルが2番手3番手13番ナックビーナス14番ブランボヌール外4番手並んで5番のソルベイグ内から追い上げる2番のファントムロードです中段のやや前に3番エポワス並んで11番オリュッセウス12番レッツゴードンキ中段外目。あとは後方グループのインコースに1番セカンドテーブル並んで9番サトノルパンと6番オメガベンデッタ後方2番手7番サドンスストーム8ーム番北港サラスター最高峰です。 34コーナー中間残り600先頭は4番の修司ですリードは体半分から1馬身2番手を押しながら10番アクティブミドルが差を詰めていきます4コーナーカーブ3番手、外目13番ナックビーナス400を切って4コーナーインコース4番手が2番のファントムロード追ってきた14番のブランボヌールです直線コースに向きましたさあ ババの2部どころから3部どころ四番、修二先頭を突き放してリードを2馬身取った外枠からラックビーナス、ブランボヌールピンクの棒、神藤が追ってくるあるいは12番、レッツゴードンキ間から5番のソルベインが差を詰めて100を切りましたさあ修二先頭、修二先頭ブランボヌールが差を詰めてブランボヌール一気に捕らえたブランボヌール先頭でゴー二2着、4番修ジ3着は12番のレッツゴードンキです3歳、ヒンバ、ブランボヌール